会場の皆さんこんにちは岐阜県は竹市から来ましたチーム覇王です、えー、今年は2014年に一度披露しているんですけども先ほど紹介にありました名曲「うろはながき」をアレンジした曲でまい、えー、りますので会場の皆さん、えー、ご声援よろしくお願いしますお願いしますそれではまいりますチーム覇王構え 「ちいささとやまずかくおそちゃ <笑>これは穏やかにこの花が来てもらいます「汁<音楽>もよし丸もよしまた」 はっはっはっっはっはっはっはっはさあ、さあ、うんうん、<音楽> は, っはっの街の街ののはっははっ上の上のはっっはっはっはっはっっはっはっはっはっはっのっはっはっはっはっははははっはっっはっはっはっははっはっはっはっ 「さあさあさあさあさあまつりだよいしょ」「よいしょよいしょよいしょよいしょよいしょよいしょよいしょよいしょよいしょ」「はっはっはっは」「よいしょよいしょよいしょよいしょ」「いいやずっこいよいしょよいしょはっはっ 会場の皆様ご声援ありがとうございました。